サムラ何やそ<笑><笑>このチャンネルはですね毎週一つのタテを作りまして、えー、そのメイキング映像と一緒に皆様にお届けするチャンネルです、はい、今回は僕ザキとこち ら,、えー、こちら V さんとそちらサドルさんこの3人で作っていきたいと思います、はい、で今回はですねちょっとまた一つ、はい、企画を持ってまいりましてー、はい、ちょっとゲームが発売したということでゲーム、はい、タイトルがですね、えー、タテ氏がですね、はい、モンハンの立ち回りを実写で再現できるのか本気で考えてくれるのか さ ら,、ね、らしい。<笑>まあいろんな武器がありますね。はい。タ我々の持 ち, 持ち味を生かしていいですね。はい、あれの動きがね我々でやったらどういう風になるのかっていう、はい、チャレンジですけどね。はい。あの僕たちぜひお付き合いいただきたいと思 い, ま す,、はい、います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。モンハンの家庭、はい、のコマンドをそれしかだからユうタらできないしがあ ど, どうしたらバカってる。<笑>何が正解かもわかんない。 というわけでモンハンの動きをやるということではいとりあえずじゃあ<笑>ハンターハンタ ー, ンターハンターオッケーで、あなたと俺はモンスターですあ、じゃあモンスターモンハンのて<笑>、うん、のコマンドをまずどんなのがあるかを研究してそれしかだから言うたらぶいちゃんはできない縛りみたいな確かに俺らがそれの動きにどう対応するかするなるほどそういう感じでやっていけばいいわかりましたはい。 マッコつるし切り上げこれがね X 連打だった XXXX で他もね結構月が多かったりす、ね、ああなるほど、ねうん、月切り上げとかあ、ね、あーなるほど、ね、あと後ろに下がるときはこれで下がってああどう下がりかな あ MXXXXX の右手 さ, 右手さ左手 さ, 左手さ右道右道左道真っ向 を, を, を, を,、ま、を最後に回転 なるほどはい。ない<笑>その3つ<笑>どううしししよよかかと<笑>とりああえずここ順序ででた、うんも俺、所でモーハンで見たことあるなエッスク ここで切り下がる。 それが一番使いやすい最後 の, あの<ス>必殺技だと<ス>必殺技どう我<ス><ス>は対応するか。 何あなすか<笑>やからるほど<笑><笑><笑>ねじゃあ生息地ちょっと別にしていいん。す<笑>か<笑><笑><笑><お><笑> <笑><笑><笑>何が正解かもう分かんない。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> ぐらいにだと思ってた。<笑>やだやだ<笑>流れで見どころを聞きたいです。見どころ、まあ、でも、そうですね、やっぱ、めっちゃめちゃ縛られたら動きって、あんまりないないので。まあ、ブさんに特に注目ですね。ありがとうございます。はい。見どころ。見どころは、なんだろう。<笑>あ、でも、ね、コマンド、コマンド。コマンドだけしかないって。大変そうだなって思うので。 ブ、ま、イ、あ、ちョンが頑張ってるなっていうところが見どころじゃないのかなっていうありがとうございますね今回は割といつもの盾よりもモンハンっぽくできてるんじゃないですかマジで動きとか<笑>結構頑張って走り方とかモンハンっぽくにしてるけど<笑>あの始まる前にちょっとウロウロする走ったり普通に歩いたりっていう感じやつよく見るやつ<笑><笑>見て 楽しめるじゃないですか？<笑> お疲れ様でしたお疲れ様でしたやっとわれわれ人間に戻れましたけど早やく人間に戻れましたまだやってるよじゃあこの方聞いちゃいましょう藤さんどうでした今日のいやでもなんか見返したら本当にちょっにゲーム画面っていうか感動しちゃった<笑>やってるそれってわ訳わかんなかったけど確かに一人称だとモンスターがチャッチすぎるもん<笑>確かにめちゃくちゃキモかった<笑> さんのモンスター具合がちょっと、うんうんうん、あれをやれなかった自分にちょっと悔しさの感じ。やれない方がいいと思う。<笑><笑><笑><笑>という感じでしたね。そ, ね、まあそのためにちょっとチャップリンの映画もいっぱい見ましたね。<笑><笑><笑><笑>超勉強が。<笑>ちょジェスチャーをいてくだい。いやってみましょうかな。<笑><笑><笑>そうですね。ま あ, あもう二度とやりたくないです。寒いし床痛いし。<笑><笑> あたまにはねちょっと気をてらった立てということでよかったすね来週は い, いう結論ではい、はいはいえー、以上モンスターハンターの手を、えー、再現できるのかというところ本気で検証してみたという、はい、メイキングでしたありがとうございました あ, ありがとうございまし た, ーういましたどうしろ<笑><笑><笑>走り回る<笑>あの扮装でちょっと余計思重い<笑><笑><笑> 顔を持ってバカ<笑><笑>